Thank、you <笑>泳げもしないのに骨はボーンと浮かんでるだけで気持ちいいんです。 見てんだよこらもな、はあ、いい天気う ん, ん やっぱ新世界は違うな高級食材だぞ任しとけ Yeah. <laughs> 桜めだ待てねおやつに焼いてくれじゃあついでに酒だおやつ酒酒は夜だけだ、えー、新世界の脅威はまだ未知数次の島に町があるかもわからねえ節約するんだいいんだよなくなったら我慢するおめえらに好き勝手飲み食いされちゃすぐに一味は全滅だ海の上でコックに逆らう気か緑たわしい 飲みてえ時に飲まねえと酒はなまあまあ落ち着けゾロスケゾロスケ気は心と申すものですなんだ気色あり肉はあんだろ十分だ酒はなくても宴はできる花はなくとも花見はできる花見桜肉で桜の花見なんておつじゃねえか<笑> 今忙しいんだけど何俺は今空前の牛乳ブームを迎えてるんだけどお前もどうだいらないから手伝ってよえ何やってんだプールサイドで優雅にセレブするのふんふんいいでしょう。ーんあー何 いっぱい牛乳より私はオレンジジュースがいいオーダー入りましたナミさんにオレンジジュースいっぱいはーい喜んでえ何ひとりごと言ってんだサンジバカモノ今ナミさんから注文が入ったんだああ。ナミは今選手んとこにいるぞ何にも聞こえねえよ俺の耳は千里離れても ナミさんとロビンちゃんの注文を聞き取れるんだ。ね、お前はさっきから何やってる。くせぞ。ね、上の花壇で害虫が出てよ。殺虫剤作ってんだ。相当でやれよ。キッチンだぞ、ここは。お、ロビンちゃん。なんか飲む。いい、いいわ。ありがとう。ウソップ。あ。ジョうろ知らない。 ウソップ工場本部にある改造したんだすてきねウソップ素敵すてきじゃねえよそれロビンちゃんゾンビじょうろだ使うともっと面白えぞ<笑>そうなの早速使わせてもらうわ そうだ何もなくても宴はできるチッアホらしいまあ聞けよゾロ助 ケ, ケってイメージしろここに揚げたてのポテイトーとでっけハンバーガーそしてコーラがあるタウンタウンタウンタウンタウンタウンタウンタウンタウンタウンタウン うん。<ス><ス> だろ<笑>気は心イメージは無限だよし俺はじゃあここに世界一うまい恐竜の肉が100個いやちょっと待てうんニンここは肉でできた島 やったットぞ なんという夢の国<笑>思えば何でも叶う国じゃあ私は私は私 は, 私は<笑>パンツ見せてもらってもよろしいでしょうかせっかくだ 食ったふり飲んだふりでバカ騒ぎされちゃうコックのプライドに触るだろバカども。だハハハハ 話せるな珍しくよーしちょうど桜も咲いてることだし桜肉で桜の花見するぞせるぞーザップンッカかペン俺の腹見見せてやるまったく花見日和だ酒もあるしブルック敷物持ってこいお花見ですか奏でますよ ー《あっ》ててね<笑><疲滴日><笑>よし。<strings> <笑> <él nossos> <gged>